2019年計画。海外旅行を行く。外国語を勉強する。 外 国, 語勉強する外国語勉強する。韓国語日本語ベトナム語英語韓国語日本語ベトナム語英語韓国語日本語 ベトナム語、英語。お金を1ヶ月10万ドル稼ぐ。ははは。お金を1ヶ月10万ドル稼ぐ。ははは。お金を1ヶ月10万ドル稼ぐ。ははは。<笑> 旅行旅行旅行。外国語外国語、外国語。勉強勉強勉 強, 勉強。お金を稼ぐ。 お金を稼ぐ。お金を稼ぐ